藤と紫、黄色の3色のお花紙で勝負の花を作りました。一番大きな花びらにする藤2枚を重ねて、三角に折ります。はみ出ている部分を切り取り、さらに半分に折って、ハサミで切ります。これで大きな三角が4枚できました。紫色1枚も三角に折って、 余分なところを切り取りますそれを先ほどと同じように半分に切ったらさらに半分に切りますこれで小さい三角が4枚できました真ん中に折り目を入れておきます4分の1に切った黄色いお花紙を縦長に置き1回、2回、3回、4回折ります 全部輪になっている方から斜めに切り落とし、広げます。切れ込みのところで簡単に手で裂くことができますので、バラバラにしておきます。ここはハサミで切っても構いません。これでお花紙の準備ができました。中心線の真ん中あたりからスティックのりをつけ、黄色のお花紙を貼り付けます。 黄色のお花紙とその両脇にスティックのりをつけ、紫のお花紙を貼り付けます。これと同じものをあと2つ、合計3つ作ります。液体のりをすぐに取れるように紙などに出しておきます。先ほど貼り合わせておいたお花紙の黄色い部分のところに中指を当て、 手のひら全体で押さえます。三角の端を持って、シワを寄せながら、人差し指の下に押し込みます。反対側も同じようにして、薬指の下に押し込みます。中指の先のところでつまんで、ぎゅっとねじり、指先に糊をつけて、ねじりながら固めていきます。もっと近づいて見てみましょう。中指は動かさずに、 人差し指の下に押し込みます反対側は薬指の下に押し込みます両側から寄ってきたら底をつまんでねじりますその上からのりをつけた指で固めるようにねじっていきます葉っぱのような形が3つできたらそのうちの2枚の根元にのりをつけ紫色が内側になるようにして貼り付けます 根元を持ったまま半分だけ開いて糊をつけ、もう1枚をくっつけます。根元を糊で固め、形を整えたらしっかりと乾燥させましょう。花びらの先を持って根元までぎゅっと引っ張り、内側から広げるようにすると勝負の花の形になります。茎に刺すときや片付けるときには、 花びらを戻しておくと痛みません茎はカラーチラシ棒と同じ作り方です型紙は説明欄からダウンロードすることができます端はまっすぐに切り落として3箇所切り込みを入れて開いておきます葉っぱは緑色の色上質紙を細長く折って作りました 幅1センチになるまで折ったら、かなり分厚くなってしまったので、半分ずつ切ってもいいでしょう。両端をホッチキスで留め、端は細く、あとは真ん中を切っていきます。最後は反対側に細く切り落とします。ホッチキスの部分を斜めに切り落とすとバラバラになります。 この葉っぱの真ん中に、園芸用のペーパータイを貼ります。葉っぱより少し短く切ったら、先になる部分を三角に切り落としておきます。葉っぱの真ん中に液体のりをつけ、尖った方を葉っぱの先に合わせてしっかりと貼り合わせます。茎の 三つに分けた部分にたっぷりと液体のりをつけ、花を差し込みます。根元まで押し込んだら、のりをつけた部分で挟み込むようにして、しっかりと貼り付けます。それから、花を開いて形を整えます。葉っぱの根元にのりをつけ、茎を挟み込むようにして貼ります。葉っぱの先は、 花びらにかかるぐらいの高さがいいでしょうもう一枚の葉っぱは少しずらして反対側から茎を挟み込むようにして貼ります最後に花や葉っぱの形を整えて出来上がりです一本でも綺麗ですがたくさん作って花瓶などに飾るとより綺麗ですお花紙の色も青や白など お好みの色で作ってみてください。